はい今日は呼吸をするだけでくびれができてしまうそんな簡単エクササイズ一緒にやっていきましょうなんで呼吸をするだけでくびれができちゃうかっていうとくびれって肋骨の太さなんですね年を重ねてくると腹筋が弱くなったり姿勢だったりの関係でだんだん肋骨がねこうやって開いてくるんですでそうするとこの肋骨のね幅が大きくなるのでその状態のウエストが作られるっていうことなんですね 肋骨をしっかりと締めて締めているとその締まった肋骨の細さのウエストができてきますそれがお尻とウエストの差になってくびれになってくるんですなので肋骨を締めることくびれを作るには肋骨を締めることがすごく大事になってきますそれではその呼吸法をやっていきましょう両手をお腹の前と背中の方にこうやって。 置いていただいてで骨盤こうやって丸まらないように骨盤しっかりと立てますねそして息を大きく鼻から吸ってこの肋骨を開くようにお腹絶対動かさないで胸に呼吸入れますお腹絶対膨らまないですよでふーっと口から吐いていきましょうお腹全然動かないですよ 胸だけがしぼんでる感じもう一回いきますよ鼻から吸ってお腹膨らまない胸に呼吸入れてで、ふうっと吐いていきますこれあと八、ね、回続けましょう肩が上がらないようにお腹はそのまま鼻から吸って胸に呼吸入れてで、ふうっと吐いていきます全部吐き切ります自分のね息の音が聞こえなくなるまで吐き切っていきましょう はい、吸って胸に呼吸を入れて、お腹はへこんだまま背中も動きません。はい、ふーっとお腹へこんだまま、はい、鼻から吸って胸を膨らませて、おへそはへこんだまま、<笑>吐き切りますよ。息全部自分でね、耳で聞こえなくなるまでし。 しっっかり吐きき切っていきますはい鼻から吸って吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて鼻から吸って吐いて。 胸を膨らませてお腹も背中も膨らみませ ん,、うん。はい、しっかり吐いていきましょう。年を重ねてくるとね、吐けなくなるのでしっかり吐いていきますよ。あと二回鼻から吸って胸だけ膨らませて肋骨をねこうやって開くように吐いて。 しっかり吐いて吐いて吐き切ってラスト鼻から吸って胸膨らませて吐いて最後だからねしっかりと吐き切っていきましょうもうちょっと吐いてはい力を抜きましょういかがだったでしょうかもうね呼吸をね10回しただけでお腹がねつかった感じ 感じられたんじゃないかと思いますそしたら今度はこうやって自分でこの手のひらで肋骨をねこうやってぐーッと手の力も使って締めていきますねで正座で続けていただいてもいいしあぐらになってもいいですよ自分の楽な方でやっていきましょうただねここしっかりと骨盤立てていきましょうでどうしてもね骨盤が立たないわっていう方は こういういね枕とかクッションとかの上にちょっと片尻片尻をねかますような感じで骨盤を立てていきましょうはいそれではいきましょう両手を肋骨のこの下の方に置いていただいて息を大きく鼻から吸って肋骨しっかりと膨らませておへそへこんだままですよ。で口から 吐きながらら手のひらでもぐーっと肋骨締めていきまて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いてじゃあおへそ膨らまないように胸に呼吸入れて吐いて肋骨しっかり締めて締めて締めて締めて締め て, 締め て, 締め て, 締めて吐いて吐いて吐いて吐、はいて吸って肋骨しっかり開いて。 お腹膨らまない肋骨だけ、うん、吐いて、うんはい、吸って胸に呼吸入れて、うん、吐いて 吸って胸に呼吸入れて胸しっかり肋骨膨らましましょうお腹膨らまないですよ吐いて吐き切りますはいそしたらあと5回いきます鼻から吸って胸に呼吸吐いて手でもしっかりね肋骨をしていきましょう そしたら今度は吐き切ったらそっからさらに3回吐きます吐き切ってからですよ吐き切ってまだ息残ってるんですよねはい鼻から吸って胸膨らましお腹膨らまないで吐いて息が聞こえなくなってから3回吐きます 鼻からら吸って胸膨らませおへそはへこんだまま吐いて手のひらでもしっかり肋骨締めて吐き切ってそっから3回絞り出す感じあと2回おへそへこんだまま吐いておへそへこんだまま 胸が肋骨がしぼんでいって息が聞こえなくなったところからさらに3回。ラスト鼻から吸って肋骨しっかり膨らませてお腹膨らまないですよ。吐いて最後だからねしっかり吐き切っていきましょう。吐き切りますよ。 きましょうどうだったでしょうかこうやって息をするだけでかなりねお腹使ったのを感じられたんじゃないかと思いますこれはね腹横筋っていうこのコルセットのように胴体をを巻いていてるる筋肉をしっかりと活性化すすエクササイズですこの呼吸法が身につけばもう本当にねもうどこでもいつでも 腹筋運動がができてくびれが作れるようになってきます。でそしてねくびれが作れるということは見た目だけじゃなくて下腹ぽっこりがぺったんこになったりとかあと姿勢がきれいになったり腰痛予防になったりとね本当にいいことばっかりなので是非やってみてください。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 それではまた